こういう感じと、こういう感 じ, じ感じ、同じ感じ。それで、この月の傾向、月の傾向。こういう感 OK。向こうなんでしょうここはあまり前に T シャツしちゃうから、転換となり、転換となり、感じでしょだから、手の向こう。で、柔らかくしてないと切れちゃうから。なるほどここやる。 こうした ら, 柔らかくしてで何回やるのかね繋がってんのかどっかしら繋がってんのかこれ切っちゃうと完全に切っちゃってこうやって弾いちゃうと次が来ちゃう、うん、さあなるべくきたら繋げとくね、うん、こういうの触ってる必ず触ってる必ず触ってる 触ってると、なんかで来ちょっとこれ触る、こうやってやる全当たって来ちゃって嫌だからだから、なるべく触ってるんですよ う触触って触っててもいいで、て、ンい、上から上から払う。多い 上から払うこれ、稽古の仕方ないんですよ。稽古の仕方、こ、OK、う上から払う。そ う, そう、上から。そして、この手を使う。うそう、3つ、2つ使う。つだけだと、ちょっと、この手がパシンときたら、ちょっと危ない。そうすると、完全に外に行っちゃう。うん OK ここが こうやってやっっててゆっくりこうきて外行っちゃうこうやって払うからこうやって払うじゃこ う, う, こ う, う外行ってそれで足つかる足でさ最初の練習は足つ か, 最初は足つかないで足つかない で, であ最後は足つかないでで 必ず上を上に必ず必ず必ず目を 上, 目を上ここじゃあ上から最初は立ってまっすぐでゆっくり来てボールあんまり出さないとそしたら足を使って足を使って 見てるからなのこ、うん、だから来たら出して、そして出して、それで。OK 向かな い, とこここい見てたらダメ、転ってきたらあちらへどうぞやって、それでなんかやる。来たら向こう、そして顔の位置、拳の方向に開いて自分の顔がいっちゃってる、向こうへ。 ここなんかやるんじゃなくて必ずこういうふうに2つ使ってできたらそれの稽古が2つに多いう必ず2つそうするとこの線外れて起きてここで向こう向いてるんだよねここはねでなんかできるかこう慌ててこうやってや っ, ちゃってもしょうがないんだけどしょうがないんだけど稽古だからなるべくなるべくこういうふうにこういうふうに普通にしまっすぐ で普通にコーヒーできるように。で、手。で、なんかやってやるこういうふうにし何しろ。両方使って、こう。両方使って、両方使って、ってこうい う, うそういう練習、うん。あの、いいんですよ。これ<笑>ちょっと見てよさ。<笑>なるべくね。これはね、これ、今どうない。こうきたときに、メーターしたでしょ。こうきたときに、こう これも同じ基本的な。来たら、ここ。来たら、こうやって。来たら、こういうこれが、そう。だ、こういうとあるんですよね。来たら、ここ来たら、こっちから入るこっち。でも、この手は、この手はあって、蹴りが来るから。なるべく外の方が安全。安全という意味では、外の方が安全。こう入ってくるのは、こっちの方が安全。 いいのこれ横目打ちでいつも稽古してる横目打ちで稽古しててこ う, こう来てこうこういうのねこれと同じ同じ稽古こういう稽古これも同じ 行ったら、この手がもしくは下から入る。こういう。それでこの手があるから飛んでこない。足も来ない。転換は来ない。で、こう入ってるから。この手が邪魔して入ってこない。で、この手がこれ。これ 最初はこの足止めて、足止めて、こういう。足止めて、足止めて、こういう。その次は足を動かして、向ここ。足を動かして、向ここ。で、んか。 コンビネーションですたら、これ結構じゃないです、稽古でやってるかこ俺、一生懸命稽古しても、実際にあっでやっで、うん、<笑>で来たら、今度、で今すぐ出たんだけど、今度、うちに入るでしょ、うちに来たら、そのままつなげてるって言内うちに入ってこうやって待 っ, ってると来ちゃうから。だから、なんか、うちに入ったらすぐ、なんていうの、変わる 内, 内入ったらすぐ入ったらすぐ変わる内外外外外外変外外外外外外外外も外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外な外な外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外 ガツっと止められちゃうと、これ、動かなくなっちゃってでね、いついっちゃいます。だから、別に当てなくてもいいから、当てなくてもこ、こう、かける。これが、割と大事なところ。あの、ガツンガツンってやると、ガツンガツンガツンってやっちゃうと、相手の、相手と強になっちゃって。だから、なるべくしたら、なるべくこの手も、そんなに、ぶつけてないから、ね。ガツンってやらないで、なるべくこ、これね、はい、多分一時入ってもらえ で, であんまりガツッてガツッてやらないです大海さばきで、ね、<笑>この練習その落ち着いてる落ち着いてるから戦いモードにならないで、ね、戦いモードにならないでなんて当ててるっですよいつもなん Grazie.